お EEEE きょうです これで痛みがなくなるはずさあ<タッ>、あなたの願いは全て全のお礼をいたしますねさようなら やり た, たいね。 まだ味見もしてないのにあれなりに大変これ飾っていこなことなのかおなかが大丈夫か で吹っ飛ばって。<ター> シャキちゃんの力、思い知ったかあ、逃げ